パラレルデスクトップ18の新機能をご覧くださいパラレルデスクトップが Mac 上で WindowsOS をスムーズに統合します。パラレルデスクトップが Mac 上で WindowsOS をスムーズに統合します。詳細は、パラレル .com スラッシュデスクトップをご覧ください。